えー、こんにちは、黒田和之です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日はですねサンバ、えーまあ、速いサンバのリズムパターンですね、えー、ドラムの、まあ、ジャズのサンバな感じだと思います。本当のサンバってちょっとなんかこう溜まってたリズムが溜まってたらいろいろやり方違ったりするんですけど、まあ、僕らが普通にベースラインでねあのいわゆるこうスペインスペインをちょうど今テスト時期でスペインを選んでる子がいてどうやってサンバた叩いたらいいですかって形ですね。サンバに関しては僕は僕チチキチンで みたいなというふうに思ってます。で、えー、っとバスラの踏み方に関してはこのダブルのロック系のダブルの踏み方とこの足。僕はジャズの場合はこうつま先だけでいきます。なので、えー、ここら辺はまああの他にもちょっと教材作ってあるのでそこのビデオを見ていただければいいかなと思うんですけど、えー、このボサノバの前、えー、説明したやつのプリントですね。これの今日はこっちをやっていきます。なんで。 右手はチンチチでやる人もいるんですけどチンチチだとなんかこうなんかこうミズがこうこうやって回転するグルーブよりかこれでもいいんですけど最初にこのジャズのこのジャズサンバのフィールを出そうと思うとこ う, こういうこういうニュアンスこれを出すのに。 足の3つがいいです。で、これに対してこの ABCDE っていうのをやっていくの、ね、でこれは A は「うったん」っていうリスですがうったんはどこ縦で考えて「チチタ」「チチタ」「ドチーチータ」「ドチーチータ」っていうふうに。 早くしていく。で、次 B が、うん、スタチ、スターチこれがハイハートですねス タ, チ, とスタチ、ス タ, ー チ, とスターチ、ス タ, ー チ, とスターチ、スタスタチという風に練習していきますそうすると、この A と B ができた時点でこの1番ができるように作ってあるのでそうすると、これ交互にやると ばっかかりだと、なんか8ビートなん使わないわけじゃないけどなんかちょっとサンバっていうかこの要はラテンのヒルになりにくいので、ね、だから。で、えー、次 C この「カツカツ、これやるでしょそうすると「カツカ、カツカ できると C と B を交互にやると2番ができるようになっていますそうすると左手の感じで3番がこの「立つ」つったこの「で」か「で」これは右足と左手は一緒なんだけど「立つ」つったか「 このタイミングを覚えるね両方一緒右右左だけこことこれと、えー、D と A を一緒にやると3番ができるねで4番 四番はやるためにはこの、e、こういい、うか、これ一番難しい。うか、うか、うか、うか、うか、うか。これができると、四番が。で、ここまでできると、この三と一を交互にやると、この五番のパターンがいい。 速いテンポの曲の時は意外とチックとかがこういうリズムパターンチックの、えー、とコンピングというかバッキングはですね伝ったがっかうっかつかっかつかっかがっかうっかつかっかって意外とこう細かいことやってるんですねこのうかんかかんかんかんかんうかんかっていうのは6番のこっちから始めたやつねこれ6番って何かっていうと表表 CEEC -E -E -C なのでこれを練習しますそうすると でえー、とー例えばチックがよく使っっってててるるのはととかかもや何番でしょこの124を今自由にやっただけでこんな感じのなんか。 速、えー、いテンポだけどゆったり左手が間引きされたリズムができますよねっていう感じで、えー、練習してもらえば、えー、全然できるんじゃないかなと要はこのもう初期段階はもうここで十分です速いテンポでできればこれテンポ150ぐらい、えー、結構速いです150ぐらい目指してくださいえっ、ー、とこれぐらい<音楽> まで行ければ大体の曲は叩けれるんじゃないかなというふうに思います。で、シンコペーションして入るとこが結構ここみんな難しがる。これはスペインね。じゃんじゃんじゃんのあと、じゃんじゃんじゃん。ここで戻ればいいんじゃない。じゃんじゃんじゃん。ドトトトドトトトト。で、そのここで戻ってから左手はちょっと何小節か。 これだけやってこんんなな感じじでできればいいんじゃないゃかなと思いますあ、ね、チックいろいろとってみたいんだけどやっぱただ長い短い使い分けてすごいゆったり乗ってるのでこのリズムパターンなんかがだからやっぱり、えー、とゆったり乗るんだったら5番。 細かくやりたかったらまあみたいな感覚でこのまあ大体このボサノバサンバってこの2つしか載ってなないいじゃない で, すかでもこの2つだけでももちろんいいんだけどもうちょっとバリエーションやりたい時にみんな難しいことやりすぎるんですけどこの1番2番3番4番意外と使えるんで。 この辺だけやってるだけでもボサの場でも十分雰囲気出るんでこの辺を6つ覚えてくれればもうこれで十分だと思うんですがさらにいろいろやりたい人はそうするとシシンンコペーションブックを左手ででやろうよっていう感じなんですねそうするとチキチンチキチンでやっていくとタタンタっていうのが入ってくるとすごいサンバっぽくなるんですねなまらせれるしタタンタが難しいこれね。 タタンタここのここに書きましたけどタタンタねそうするとタタツタタツこのこのタタンタが2拍さ3年とのなんか中間みたいなの叩くとラテンっぽくなるなんかねこれがだからこう タンボリンとかもタタンタタたンタタタたたチタタたチタって叩くんだけどタンボリンの形がやっぱりこう叩ききれなくてなまってくる感じがかっこいいんですよ。これタタンタができるとすごくサンバっぽくなります。でこれタタンタができたらこの1段目はタンタンもやったしウタンタもやったでしょタンタンタタン タ, タンタタン タ, タンタだから多分この1段目すぐ叩けるんですよ。でこれ速くなってくるとめっちゃ難しくなるんで速くなってきた時に。 僕はお師匠様に教えてもらったのがえっ、ー、とまあリムでもいいしスニアでもいいんで。<音楽>両手ユニゾン。 ドラムソナの中にもめっちゃ使えるし、両手でユニゾーンっていうのは速いテンポで結構有用ですね。なので、この辺の練習をしてもらう。まずは、この僕のこのページ、この1ページ目ね。はい。なので、こういう、えー、教材詳細的なものを、えー、無料で放出してるので、えー、よければチャンネル登録してくださいね。で、この資料に関してはメルマガを取っていただくと、資料がダウンロードできるようにしてありますので、このページをやってね、これをね、まずね。 でシンコペーション入った時の代謝とかはこれは決めをすると必ずシンコペーションするんでシンコペーションした後にこのバスドラのこのえ処理ね処理の仕方を練習しておいてくださいでそれができたらこれだけでも十分だけどもう一段進みたい人はこのシンコペーションブックの「タタンタ」を交えたリズムそれ以外のフレーズもいっぱい出てくるからこれを全部やってみてねでそれができたら今度はえまあ高速でやるときは両手でやる要はチキチンでやった方が進行感が。 敷地が進んでいく感じだけどこのこれはバストラで進行感を出すと手はこう遊ぶ感じそうすると手の シ, シンバルがランダムになるのでなんか結構盛り上がった感じが出るのでこういう遊び方ができると 非常に有用な練習方法だと思うので、この順番で練習してもらってやっていくといいかなと思いますね。そうするとスペインも全然有名じゃないし、サンバでの結構早いテンポのサンバの曲もそんなに困らなくなると思います。えー、というわけでやってみてくださいね。早いとね、最初はやっぱこう もう、ハイハットだけになっちゃうんですよねだからやっぱりチキチンでできるとものすごく複雑にやってる感じがするので是非やっていただきたいなと思います本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録、えー、LINE 登録お願いします